令和元年6月2日阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センター駐車場で第23回阿蘇マルシェが開催され大勢の人たちでにぎわいました阿蘇マルシェは阿蘇の食脳自然を楽しむ朝市として今回で23回目を迎え午前7時から搾りたてのおいしい牛乳が振る舞われスタートしました うちの巻温泉のホテルや旅館の料理長らで組織する内巻料理維新の会が作る朝ごはんが人気で今回のメニューは阿蘇の赤牛カレートマトチキンカレー中華カレーグリーンカレーの4種類のカレーが提供されました朝早くからマルシェを訪れた人たちはおいしいおいしいと言いながら阿蘇の食材がふんだんに使われた朝ごはんを味わっていました またこの日はマルシェ会場をスタートゴールとする温泉街を散策しながら食事を楽しむ温泉ガストロノミーウォーキング in 阿蘇内巻温泉も同時に開催され主催者として佐藤阿蘇市長が挨拶、そして出発式では参加者全員で乾杯しスタートしました。 途中に設けられたチェックポイントには阿蘇市を代表する逸品の数々が準備され参加者たちは阿蘇グルメを堪能していましたマルシェ会場には阿蘇の新鮮な野菜や美味しい食べ物の手店も並び買い物をして参加する豪華景品が当たるスタンプラリー抽選会も行われ阿蘇マルシェを盛り上げていました この日はあいにくの小雨模様となりましたが今年初めてのアソマルシェとあって大勢の家族連れなどが訪れていました。